でね、確かにそうですね。あと もう手ぇ出して。 どうだってなるんだろう 転げちゃってる。うん<ッ> 初めてしゃべらじゃうよ。<笑> やっぱりね、家でゃべもいいけど、面白くてゃべもいいよね。いいよね <音楽>なんかね、こういう、にぎやかなと思うけど、飲むのも、いいもんね、ね。 た ああもう。<音楽> ーッフは再発が怖くて、もう本当に、外に見て、モザクソか、モザクとか、ゲームとか、こんなんばかりだけど、再発しちゃったしね、その時、思ってたのは、本当にひたてくれてたらかったかーかな。 まあ、ですようかなただし無茶、まあ、はしないとそういう映画館があってのかなと思ってたんですけどね ラーメンです。 食べるもんか。本当おかぐらいでしないす<咳><咳><咳><咳> 楽しめるさ。 いいですね。甘い甘い美味しい I'm going to get t i s last card. うまいねー。やっぱり おお母さん、んっるじゃあ、うん、いただきます。あっ Ah. すごい。 まあもう幸い、キャンチャーマすャンのんはもう、あのーえー、来ましたよ。 うま、ん、っ、うんうんうん でうないそう。 おかかいいか<ライ>、うん、<ライ>も。<ライ> ちょっと今の絵描いたりな、うんかそういうのを教えるって言われました。うん<笑> 一れ、うん、<笑> あ, あ, <笑><笑>あー、や疲れたもよかったっす。あおてーー<笑>これね、ね<笑> ありがとうございます。い もしもし<笑><笑><音><音> もうちょっと大きい声でしゃべって。うん あ、あい。あれ、すごい重たかったよ、そんな持ってくる の, 可哀想、うん、のかわいそうに。 ねうすねちゃん好きやから。 こうで、家買って家は買ってなんでそか、の, そ の, そ の, そ の, そので最か回で乗ってからます。常常に聞いてる だからそれやったらお前だって。 気がして、本当は早く来週れたいな6時前にお医に帰ってく る, るから、それがんか悪いかか、ガチャガチャしてて、で、遅くなん。て。 で、本当やったら、ね、そのつレちゃんがぶち切れるわって言わへんだけど、クレちゃんが先に帰ってきて、無駄に で私が出ていくって段々もだいぶ前から言ってて、ここが2人で行くって言ってたんですけど、ここ は, は, は2人でいったしくって言ったら、まあまあ。 すごい責に感じてやん。うんじゃああ あとはね。 元気元気だけどね、そあんんまでもすごいなって。 私は、おすすさんなんですけど、無理で、無理で、無理で、無理で、無理でしちゃってるんですよ。 ほんならやい、そんなんなお参りしてな仕事をすん やそれやったらお前全部がっかりしてあんたってんそうしろよってな。 そすごいね。んース いすいませ スマホちょっと待ってやめて、うん、誰かにもお<音><音><音><音><音><音><音><音>やつもおこうと思って。 そっなん<笑>ューンでだけど。<笑> じゃなほら、もともと、うんうん、あのね、昔、こうやってやってと、チーズって感ので、チーズちゃうの、うんの場合ね、こうやって食べてみると。うん どうと思うよあのね、生まれつきの友達だっていうの多いようなきちんと気持ちしてそうか、あんまり、ね、大丈夫だと性う。なんか でもな普通に1000歩ならいじゃなかったら足が落としてもっと早く出るかもしれません。僕 私はそういうのを入試験しててさ、そうなってくる。今 ね今この子供やっど、そういうもあるけど、そういるけど、そういるそうでうももう今うはだ何のですはっでもあてのもるうもあるけど、そういうのもあるけど、そういうのもあるけど、そいうのあるけど、そういうのもあるけいうのもあのもあるけいいいそのいるけいいもそのるある 私結構強いんですよ。 ありがとうござ、ね、います。 体ようし も, も、いの弱い精神だ、もともわったぶの頑張ってくれて、そ、え、れ、ー、で、それで、してで、それで、それで、それで、それで、で、そで、で さそやいやも う, 何やってもどういや 私のーーもさ、そんなことせんねん<笑>だから。うやらだ 何してるの